え、ペンネーム、三日月が綺麗ですね。さんからいただきました。はい。大変間に合わないよ私、花森ゆみり、22歳。<笑><笑>今日は初めての発表会。大きなステージで歌う大切な、本当に大切な日。そんな日に、私は電車に乗り間違えてしまった。普段ならしないミス。 緊張している証拠だろうかまさかの事態に憔悴する駅で頭を抱えてうずくまっていたそんな時花森さんじゃないかどうしたんだふと頭を上げるとそこにいたのは一緒の作品で共演した鈴木亮太という男の子<笑>あ、だだったんだ今の<笑>バイクに乗っていたのだろうかヘルメットを下ろし私に駆けつけてきた あと数十分で発表会が始まってしまうことを必死で伝えた。後ろに乗れ<笑>鈴木くんはもう一つのヘルメットを取り出し、私にかぶせた。急ぐから捕まって<笑>急いでバイクの後ろへ乗り、鈴木くんのお腹へ腕を回す。それを確認した鈴木くんは、会場へバイクを走らせた。<笑>もしかしたら私、歌えるかもしれない。次回 第二話春色リップいるのよ<笑><笑><笑>ごめん<笑><笑><笑><笑><笑><笑>最高じゃんこれ<笑><笑>めちゃめちゃかっこいいよあの、ねもうね、このコーナー始める前から鈴木くんいるのよ<笑><笑>鈴木くんバイクの免許お持ちですか<笑>持ってないああ取らなきゃ取ろうじゃん<笑>まず車車ジャンクでバイクの免許バイクですね これはもう。うあ s 妄想しておいてなんですが、次回本当に歌えるのか、続きが知りたーい。次回続きが歌えるのかああ、その、1分半しか尺がないから。あ, あ、なるほどね。だって欲しいよね。それはね、私たちも願っているけど、うん、多分本人も願っているだろうけど、あとはもうアニプレックスさん次第なのよね<笑>うんうんっていうアニプレックスさんうなずいてるけど、どうなんでしょうね。うん 皆さんの今後の応援次第でしょうね、はい、いや素敵な話でしたこれあおちゃんからしたら鈴木くんってそういう風に見えてる、えー、違うけどえだってえ鈴木くんってどうやって喋ってるの<笑><笑><笑><笑>待って待って待ってで<笑>もうさ二年近くいんのよみんなで<笑>鈴木くんはなんかラジオ聞いてるとあのうるばか聞いてるとすごいあのなんていうんだろう FM 感あるじゃないですか、うんうんうん だからなんか、それを、うまくこう。あた語り口をが、ね、そうそうそうそうそ う,、うんうんうん。表現したかったんだけど。<笑>全然できてないぞん。セリフになってるとちょっと難しいよね。この、あの、しっかり喋りながら。でもなんか、あんまりやりすぎるとキザになりすぎるから、ちょっと筋肉を意識して<笑>、<笑>やってみました。普段別に真摯な人だから、ね。<笑>とってもいい人だよ。<笑>続いていきます。ペンネーム。 シンクのシンクジュニアさんから頂きました。大変花森さんの春色リップが流れちゃったら、巣の青春が忘れられちゃうお願い流れて青春あなたが今、ここで忘れられたら、ウルバカの巣はどうなっちゃうのスタッフのさじ加減でまだまだ流れるんだから第30話。 流れよかった<笑>いやよ。<笑> でも、いっぱい流れてたし。うん、今まで、うん。せっかくゆめりちゃん歌ってくれたから。今度はね。当分は、青春流しません。宣言した達長が。<笑><笑>はい。はい。ということで、なんか面白そうなコーナーになりそうですね。うん。はい。以上、青春妄想物語でした。